「いいねが欲しい見てほしい」「いいねが欲しい見てほしい」「いいねが欲しい見てほしい」「いいねが欲しい見てほしい」 始めたのに、「世の中そんなに甘くない」